演武開演。どうも。私のつれづれなる日常演武さんですよね。はい。そのいうわけで本日はミニマート味噌カツ弁当を食べたいと思います。いやー味噌だれがいいですね。これは美味しそうだ。味噌カツ。名古屋の名物なんだか。懐かしい響きです。ではチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。 味噌のいい香りがあげる瞬間に咲きましたではいただきますどなたもさっき言っていますねからそして甘酸っぱさもあって美味しいです味噌だれは甘辛くて美味しかったのですが カツの方はちょっと衣もお肉もちょっと物足りない感じがしましたねまあコンビニなので仕方のない部分もあるのかもしれませんがミストダレが ス, スパゲティやご飯に絡んだのは良かったと思いますただもうちょっととンカツは主張してほしかったかなというわけでこちらも点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです塩部編パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします